41番「好きな曲参戦シンクロゲイザーって分かりますか<笑>シンフォギア」が好きなんですけど「シンクロゲイザーは」はあの第1シリーズのオープニングでそれが好き「<笑>ファイナルコマンダー<笑>」またシ「シンフォギア」「シンフォギア」好きなんですよねっとあと1曲えー、何だろうなもうねみんな「シンフォギア」とか「ナナ様」っていう感じになっちゃうんだよ いやーもう青春なんですよ、私のナナ様とシンフォギアは。